皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。4月15日。バージョン 5.5 のメインストーリーは、今ここです。とても綺麗な場所です。しかし、まだまだ闇は深い。そんな感じのストーリー展開になっています。ふむふむなるほどアンルシア姫に伝えておくから、先に魔界に行けといやいや。 私が直接伝えに行きますよ。で、極点女帝様の仕事、早すぎますね。もう連絡済みでしたか。おお、勇者姫様のお力添えをいただけるのですか早く来てください。魔界はもうダメです。エステラさんとシオンさんも連れてきてください。あと、メレアーデさんも。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。